10分でで来れるの個個人個人結構こちら利用させていただいてまして、あのー、パン屋さんおいしいよとかラーメンおいしかったねなんて言いながら、あのー、来てましたのでなんとなくホームのような温かい感じで演舞させていただけるかなと思っておりますこれから送りさせていただきます「えー、おかみさんば」という曲なんですがこちらは岐阜県水波市のバサラさんで踊られている総踊り曲です。 全国のおさんを応援しよううという曲になっております実は途中ですねサンバーという掛け声があるんですが通常ですと私たちも大きく声を張り上げてサンバーと叫ぶんですがと今こういうご時世ですのであの演舞もおそいのマスクであのやりたいと思っておりますので声を出しませんもしよろしければサンバーというところでというふうに握手していただけると嬉しいなと思います。 では吉佐子それと今日はあの旗あの急遽手伝いにあの振っていただくことになりましたよろしくお願いいたしますでは吉田子一ん気をつけお客様に礼 時にも you <laughs>